ディエント校が条約を破りエルフ族を捕獲して東の帝国に売りさばいているそのような話も聞いていましてねフ<笑><笑>ねも葉もない噂だろ確証でもあるのかセクト兄さんおやダカレス 君はディエント公の肩を持つのかな私も噂には聞いておりますお逃げください姫様王国軍も混乱しているようです楽しみにしておくか放っておくことなどできるわけもない 敵は全員始末するだけ人心一族6人の一人ですキンキンよく来てくれたアリアの母ですで誰だこの男 これから進む道は決まった。